Okay. ポカポカだーあったかいねーなんだか溶けちゃいさこんな天気の日は自然に身を任せないとねー<笑>こうしていると眠たくなっちゃうねー。 大丈夫だよお、おっとっとわあ、あずさんベンチから落ちちゃいますよ、うんしょっとふん危ないところだったすごいよくあの体勢から持ち直したね昼寝をするにはこのベンチは短いかもそれじゃあ昼寝はやめて みんなでひなたぼっこでもしよっか目を閉じて肩の力を抜いてリラックス、まねね、おいしさの前に年齢なんて関係ないよ老若男女みんな食べるべき